こんにちは。ジャズドラマーの黒田和芳です。今回はリズム譜の読み方の続編「シンコペーションベーシック2」の読み方になります。今回は譜点音符が出てきます。譜点をうまく理解できてない人のために譜点についてお話しします。基本は単純です。左隣の音符の半分を足すということです。1.5 倍ということですね。四分音符が1つ 100m とすると、する 付点子分音符は 150m になります付点が2つくっつくとさらに半分の長さが足されるので1 7 5メートルになるわけですなぜこんな音符が必要かというと右の音符のようにタがくっつくと非常に読みづらくなってしまうのでこういう音符が登場しましたただこれで混乱する人が非常に多いんです 1.5 倍の音符っていうのはつかみにくいんですねでもコツがわかれば簡単です 1.5 倍というふうに考えずに、必ず半分の音符とつがいで2になって出てくるというふうに考えてください。前か後ろに8分音符か8分9分がくっついています。これとセットで2拍です。3拍子や8分の6拍子ではちょっと違った使い方をしますが、また3拍子のところでお話しします。よく出てくる組み合わせはこの4つです。 今回で二つ新しく出てきて、次回の動画でまた新しく二つ足されます。二の十や二の八は下のように、タイで表現できますが、なんだかすっきりしないですよね。慣れると上の方が見やすいです。じゃあ、なんでタイっているのって話ですね。これの一は三本ってすぐわかりますよね。二は何本かわかりますか。九本です。 かなり時間がかかったかと思うし、印でもつけないと9本かどうかも不安ですよね。でも3のように4、4、1で分けてしまえば数えるまでもなくないですか同じ9本ですよ。数えなくても認識できる数字は能力の高い人でも6本ぐらいのようです。映画のレインマンのダスティー・ホフマンは100本近く認識できるって言ってましたよね。そういう特殊能力は別として 8分音符は1小節だと4音で分けると見やすいわけですね。そこを音符がまたぐ際は、タイで表現しないと区切れ目がなくなって読みにくいってわけなんです。でもタイもいっぱい出てくると煩わしい。なので不天天音符が登場したわけです。可愛がってやってください。めっちゃいいやつですから。理論的にはあるし、使わないわけじゃないけど、あんまり出てこないのはこれらです。 裏拍のここまでの細かい指定はあまりないというのと、右の方はスタッカートで表現した方が読みやすいからですね。副譜点は点が増えるとつがいの音符の旗が増えるということです。もう分かってきましたよね。それでは新しいボキャブラリーです。シンコペーションベーシック1では音符のボキャブラリーが0も入れて8つ出てきました。 今回は8から11の4つの進出ボキャブラリーがあります8と10はまさに今解説した普天音符の都いです 8A は後半が短い音符で出てきたときでもリズムはスネアで表現すれば同じになります後々長い短いの使い分けで必要になりますがリズムは同じで音の選び方が変わるだけなので同じリズムということで同じ番号を振りました Q ダッシュのダッシュは前回同様です。タイで伸びてきてリズムは同じになる形です。十は普点の組み合わせ。十一はこれだけ手順が左右になります。これは結構右左で叩いてしまう人が多いですが、後で発展の時に困るので、左右で覚えましょう。前回同様、リズムは跳ねて読みます。足と同じタイミングの音符は右手で、 間に入る音符は左手で叩くというルールは一緒ですではやってみましょう さあ、ボキャブラリーさえ理解できれば、前回同様です。2拍を2つつなげて1小節、2小節、4小節と伸ばして練習していってください。では、5つのエクササイズを叩いていきます。 今回は以上となります普天の音符理解できましたか非常にいい仕事する音符です親しんであげてくださいねチャンネル登録の方をお願いしますメールマガジンでは曲での解説非公開ビデオを配信していきます詳細に URL がありますので無料ですのでぜひ登録してみてください今回の譜面の PDF などは私のホームページに置いてありますのでこれも詳細に URL を貼っておきますので そちらの方からダウンロードして利用して使ってみてください。それではありがとうございました。